はい。おはようございます。 ラスカルでございます。本日は新シリーズ始めていこうと思います。僕自身ね、家系ラーメンがものすごく好きで、もちろん動画でも結構な頻度で撮影をしておりますし、それ以外でもね、休日にもかなり家系ラーメン食べてるんですよ。で、この家系ラーメンの中にも有名なね、何店舗もあるようなお店がありまして、家系ラーメンがね、詳しくない方でも知ってるような代表的な一店舗として、武蔵屋さんというお店がございます。で、その武蔵 むさ屋さんなんですけれども、各店でスープをしっかりと炊いてて、お店ごとにね、全然味違うんですよ。ただ、家系ラーメンがね、詳しくない人って、武蔵し屋さんってどこ行っても味一緒なんじゃないのっていう、まあ、そうやってね、思ってる方が中には絶対いらっしゃると思うんですよ。なので、今回始めてく新シリーズは、武蔵し屋食べ歩いてみたー<笑> ということで、皆様にもね、各店舗の特徴を伝えられるように、いろいろとそのお店の味だったりとかをお伝えしながら、武蔵屋さんのね、良さ、美味しさをどんどん伝えていこうかなと思っております。で、今回のシリーズは、スープの違いに着目していきたいと思うので、家系のね、スープに入っている3つ、 つを比べていいこうかななと思いますその3つなんで、すけれども油油感感醤スープの濃度と比べていこうかなと思っておりますでこのシリーズを始めるにあたって、まずはやっぱりね、本店さんでベースの味を味わわないといなと思いましたので、本日は中野にございます、武蔵屋さんの本店でラーメンを食べていこうと思います。ただまあ、動画中はね、そんなに難しい話とかマニアックな話はできるだけ先つつ、僕もね、シンプルにラーメンを楽しみたいので、いつもと 通り家系ラーメンとライスをね全力で楽しんでいこうと思いますはいということでですねただいまお店近くに着きました武蔵屋さんの本店があるのは中野の方なんだけどちょうどですねこの並木道が秋らしくなってきて雰囲気ございますよもうお店見えてまいりましたよかった外待ちしてねえわということでこちらがですね本日お伺いさせていただきます武蔵屋さんの本店でございます お客さんのね、街もちょうどいい感じっぽいので、早速ね、店内の方に入って、ラーメン食べていこうと思います。 ということでですね、ただいま店内に入っておりまして、すでにですね、ランチの方は購入してあるんですけれども、ライスは無料となっておりまして、食器券の横に札があるんですけど、それを一緒に提出すると、ライスがいただけるというソースなので、卓上にもね、こんな感じで、武蔵屋のラーメンはライスに合うようにできてますと書いてあるぐらいなので、ぜひね、腹ラビコの皆さんはライスと一緒にお楽しみください。はい、チオリホですいただきますおい。いただきます。はい うおーおということでただいまですね1杯目のラーメンが到着いたしました本日ですね1杯目にいただくのはこちら本店ラーメンの中ということでもちろんですねライスもつけさせていただきましたこのスープの色から具材からたまんないっすねでら、いただきますうわー ううん。もう見た目からわかる通り濃厚で醤油がかなり効いてるスープね。麺はこんな感じでございますあもううまいあもう絶対うまいありがとうご、ん、ざ<笑>いますあっしょっあっしょっあっしょっあしょ うまっ。うわ、あ、むず、このラーメンはね、間違いなくライスだわ。うん。うん。うま、ん。硬めのお米がうまいわ、ラーメンに合う。 麺3口目でライスなくなっちゃったんでここで武蔵屋さん本店はもちろんおかわりも無料なんでちょっとおかわりしていきたいと思いますちょっとねこのラーメンは秒でなくなるライスダメだね<笑><笑>うまそう大盛に注文しちゃったよありがとうございますいただきますおでございま す,、はい、いますそしたらこの辺りで僕のね一番大好きなほうれん草とスープに浸したのり合わせてよここにね ちゃうよねちょっとマジでねこれ以上うまいセットはないからはい うん。今大盛りしたからあれだけど、波盛りだったらね、余裕でご飯とかライスいけるよ。いっぱいに杯どころじゃねえわ。うん はいどうもありがとうございますありがとうございますダメだ最後このまま食べるのもったいないから次もラーメン食べるんだけどライフお代わりしますわおかわりすぎて大盛りすぎたんでちょっとうつらっすらかわしてさらに大盛ようになりました幸せだねうん うんうんちょっとそろそろですねチャーシューとご飯ちょっともうこのくるんだ形でいっちゃいましょうか ただいまですねほほぼほぼ魚大完食いたしましたただね、まだご飯がこんな感じで余ってますので、ね、このスープににんにくとごまと最後これねブラックペッパーでよいしょここにね残った味玉と一緒にちょっとね行儀はよくないかもしれないけどこの。 ご飯にあるスープを、まあ、無駄にしたくないのでこんな感じで雑炊風にしてみましょうか。<笑><笑><笑>うん、うん うんうんということ で, でこちらですね1杯目のラーメン綺麗に完食させていただきましたもちろんライスの方もお米一粒残さず完食させていただきましたお疲れちゃううまかったーちょっとですね本日は連食も OK いただいておりますのでこれからねちょっとメニューを買って2杯目のまたラスと一緒に楽しんでいこうと思います それにしてもね、こう商品が来るまでこれ待ってる間もですね、その下にね、いろいろ書いてあるんだよ。先ほどもね、映したこの食べ方の極意なんていうのもあるし、武蔵屋さんができてからのお話が聞かれたりとか、本店さんがどうやってスープを作ってるか、こんなことも書いてあって、こういったね、ちょっとした待ち時間に読んで、その後食べると、よりね、一段上に美味しく感じるので、ぜひね、皆さんもお時間ある際は、読んでみてください。 ナイスからどうぞありがとうございます。 で、こちらの特製ラーメンはねキャベツとかが入ってるんだけどプラスでのりダブルほうれん草チャーシューも増させていただきましたで今回はねお好みをちょっとね油増してみました、まあ、どうなるかね楽しみなんでいただきます、うん、もうねトッピングしすぎて麺もスープも届かないねスープにチャーシュー浸してこれでご飯いっちゃいますか、うん、うまっ でだ油まきにするとスープはこんな感じでございますねさっきよりもしっかりとこの油膜が増しててまたうまそうでございますねう、はいはい、やっぱ油まきめえわ マスカラさん、うん僕も結構家系行ってるんですけど、普段絶対キャガでトッピングしないんで、ちょっとこれがどうなるか分かんないですよね。ありがとうございますうん、うん、うんうんめちゃく 合うわシャキシャキ感が残ってる程よい、はい、ちょうどいい火の入り具合で、はい、この食感だけじゃなくて甘み、はい、確かにこの醤油効いてるスープには合うわはいどうぞ町田さまですどうぞおはようごはい、はいはいはい はい。はい<笑> 自分が好きすぎるっていう部分もあると思うんだけどこういう美味しい家系を嫌いな人がいることが想像できないよね。 ら、こちらのねしゃ、普通でいいですよ。はい ということで、ただいまですね、武蔵屋さんの本店でラーメン食べてきました。めちゃくちゃうまかったよ。もう一口目から目が覚めるようなね、パンチのあるラーメンでしたね。で、今回のシリーズはですね、オープニングでもお話しした通り、ここの店舗がどういう味だったか分かりやすいようにグラフというか指標をね、出させていただきたいと思うんですが、まず、油感。これはね、多めのプラス1ぐらいかな。うん。で、 開始なんだけれども、これはね強めにプラス2だな。んで最後スープでございますね。これはマジでマジでね。もう一番濃いめに振り切りたいんだけど、まあ、基本のね。本店さんってこともあるので、今日マックスに振るわけにはいきません。なので 2.5 でお願いします。はい。<笑> <笑>ということで、全体的にはこんな感じなんですけれども、あとね、一口目から醤油の香り、で、濃厚なスープ、これ、パンチがあるのね。だから、その分、油この血湯の部分は、結構入ってるとは思うんだけれども、優しめに感じるぐらい。なので、油好きだよって方は、ぜひね、油多めにしてもいいと思いますし、基本的にはね、しっかりとスープも、海芯も、油も、まあ、全部パンチがあって、完成度があるものなので、まあ、多め、少なめとかに調整しても、バランス崩れることはない と思います。ただ、僕がね、行った時間帯は、お客様が少なくなる2時頃を狙って行ったので、朝一のスープだったりとか、時間帯によっては、もう少し優しめの味の調整になるかと思いますので、そのあたりはですね、ぜひ皆様の好きなね、武蔵屋本店さんの味の時間帯を探して、好みを絶対見つけていただきたいなと思いました。また、ちょっと今後もですね、本店さんのみならず、定期的にいろんな武蔵屋さんに行って、こんな感じでね、皆様にどういう味だったのかっていうのを 続的にねお伝えしていこうと思いますということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますのでそちらは概要欄からチェックしてくださいということで次の動画でお会いしましょうじゃあね